原由僕のミシェルおじさんは偉大な音楽家だったでもそのことを知っている人間は僕しかいない母さんの弟にあたるミシェルおじさんは子供の頃は音楽の振動だったと聞いて 少し大きくなるとこんな硬い中ではもったいないという周りの意見もあり遠くの町に音楽の勉強に行ったそうだそこでも学校始まって以来の天才と言われていたのに何年か経ってふらりと村に帰ってきた楽器の一つも 楽譜を一枚も持たず、なぜ帰ってきたのか音楽の勉強はどうするのかという問いにも一言も答えなかったという僕が生まれる少し前のことだ<笑>それからずっとシェルンたさんが森まをしながらひっそりと暮らしていた イモジャの顔をしていつも微笑んでいるのどうしても必要な時以外村人と口はきかない村でも手に入る笛やラッパなどの楽器には手も触れなかったそれなのにおじさんは時々ぼんやり森の木にもたれまるで建物を奏でるように 手を動かしていることがあった大人になってないのかもしれない結局ただの人になった心臓が昔は懐かしんでるんだろうよ村人たちはそんなふうに噂して何となくおじさんを馬鹿にしていたし僕の母さんはいつも情けないことだと愚痴をこぼしていただから僕も おじさんを軽く見ていたのは10歳のその春までは危ないから木に登ってはいけないかわいそうだから小鳥の巣を取ってはいけないいつも母さんに言われていたのに僕はその時木に登って小鳥の巣に手を伸ばしていた。 バチが当たって足をかけていた枝が折れ慌てて幹にしがみついた手が滑った体がふわっと噛んだと思うと目の前が暗くなった目を開けてみるとなんだかひどく地面が近くて僕は草になってしまったような気がした。 森の中が輝くほど生命にあふれているのが分かったよく晴れた日で梢から差し込むこぼれ身に周りの草が喜んで葉を差し伸べているその時僕の耳に誰かの足音が聞こえたミシェロイチさんだった おじさんはクになった僕に気がつかないのか一本の木にゆったり寄りかかった木漏れ日が斜めにおじさんの片道を照らすとおじさんは光の筋を指に捉えたそのままピンピンと弾く楽器の音を試すよ の音が森に満ちた僕の草の耳がピリッと立った辺りの草や木もにわかに緊張するのが分かるそして音楽が始まった お, おじさんがはじく光の原画を生み出すその調べ 時は高く寝るある時は低く沈み風にそよぐ雲の糸のように細く大地に根を張った大木のように太く夏の日差しのように強く秋の夜のように深く のように清らかで春の夕暮れのように優しい調べ森の生命の全てがその調べに力づけられ癒されていくのが分かる草になった僕もその調べにうっとりと聞き入った これほど美しい音楽を奏でるおじさん光に流れた光の音楽家そのために人間の世界でのすべてを捨てた僕のミシェルオチさんふいに音楽をやったおじさんが草になった僕に気づいたんです 驚いた顔で大股に歩み寄ってくる目の前がまた真っ暗になった目を覚ましたらうちのベッドに寝ていた無事人間に戻った僕を見て母さんは泣いたり笑ったり怒ったり くれた店のおじさんは森を見回っていて倒れているのを見つけたとだけ言ったそうだじきに元気になった僕はその後も時々森で手を動かしているおじさんを見かけただが人間に戻った僕にはもうあの音楽は聞こえなかった それはずいぶん残念なことだったけれどその日から僕のおじさん見る目は変わったそう今ではもう何十年も前のことになるが僕は光が奏でるあの調べをはっきりと覚えている の中では僕しか知らなかった。依頼の発火。僕の店のおじさんのことを。いつも誇らしく思い出すのだ。うんうん